皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月10日、天の日のぷーちゃんから、ついに無動カードをもらえました。無動カードがもらえたのは、今回が初だったと思います。ということで、これから何が起こるか、もうお分かりですね。ここに884枚の福引券があります。 天の日のプーちゃんから無道カードをもらった人がたくさんいるので、無道持ち寄りパーティー募集が活発になるはずです。つまり、無限魔王の勲章を完成させるなら今のうちということで、無道コインをいっぱい仕入れに来たというわけです。その結果、無道持ち寄りは5回行けることになりました。無道コインが4個も出たので、今回はとても運が良かったです。明日は、無道をたくさん倒しに行こうと思います。